神宮寺ゆうたば神告知。キンプリ、ベストアルバム、スマップ嵐越99億円が消滅する、モンスターグループ喪失の大強魂。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。キングプリンスのベストアルバム、ミスター5が4月19日にリリースされたが、 正式な発売日を前に90万6132万枚という驚異的な売り上げを記録したことが明らかになった。音楽映像ソフトの推定販売枚数やランキングを集計発表するサービス。サウンドスキャンジャパンによる CD アルバム売り上げレポートから4月17日から18日の集計で売り上げ枚数が集計された。ミスター5はキンプリにとって初となるベストアルバム。全形態のリスク1。 にはデビューシングル、シンデレラガールから最新シングル、Life Goes On スラッシュ・ウィア・ヤングまでの全シングル表題曲16曲と、今作のために制作された新曲、ビューティフルフラワーが収録されている。渋谷の八甲前、新宿駅、大阪、道頓堀などには、Mr.5 の大型広告が検出され、写真を撮ろうとファンが押し寄せて、ちょっとした騒動にまでなっているほど、発売日の19日はツイッターで、 ミスター5発売日がずっとトレンド入りするほど盛り上がりました。ワイドショー関係者。19日の昼なんです。日本テレビ系にはメンバーの神宮寺優太、た25がゲスト出演。番組エンディングでしっかりとミスター5を告知すると視聴者からは初のベストアルバムミスター5の告知も完璧でしたよといった声が寄せられた。グループの冠番組キンプルも終了へ。 キンプリからは5月22日をもって平野史洋26、岸優太27、神宮寺が脱退。平野と神宮寺は同日に主演映画のプロモーションを残す岸は今週ジャニーズ事務所からも退所し、以降は長瀬角24と高橋海人24の二人組ユニットとなって活動を続ける。三人の脱退を前にベストアルバム。 ミスター5がリリースされたほか、グループの冠番組、キングプリンスル。日本テレビ系が5月13日をもって最終回を迎えることも発表された。辞める3人、残る2人の動向に大いに注目が集まっていますよね。ただ、発売日の前日、いわゆる、フラゲビの段階で90万枚超えというのは CD 不況の昨今では考えられない数字。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 3位がスマップのスマップベスト2001年で179万枚1位と2位は嵐が独占しており2位が 5×10 オールザベスト 1999-20092009 年で198万8564枚1位が 5×20 オールザベスト 1999-2019 9 2 0 1年で330万枚となっているこの勢いだと Mr.5 は4位の近畿、そして3位のスマップのアルバム売り上げも超えてくるのではないでしょうか。1位の嵐の330万枚を超えるのは難しいでしょうが、2位の198万枚を超え、200万枚に達する可能性もありそうです。ジャニーズ事務所ではサブスクを解禁しておらず、CD のみの販売という形式を取っているグループが少なくありません。CD が売れない時代にあって、 ジャニーズの CD だけが突出して売れ続けているのはこういった要因もあるわけですが、サブスクに比べて金額が高い CD が売れるというのは、レコード会社と所属事務所にとって非常に大きなこと。ミスター5はジャニーズ事務所にとんでもない利益をもたらすことになるはずです。前室のワイドショー関係者。ミスター5の売上額は99億円超に。ミスター5が200万枚のセールスを達成した場合、 限定版の4950円という価格で計算すると、実に99億円という売り上げになる。3人の脱退後は、これほどの売り上げも失ってしまうことになる。金プリデビュー直後から、ポスト嵐としてジャニーズ事務所の期待を一心に背負って活躍。CD セールスでも嵐に次ぐグループへと成長を遂げた金プリは、ここである意味、終わってしまうわけです。これはファンにとっても、 そしてジャニーズ事務所にとっても痛すぎる損失ですよね。平野さんたちは海外での活動を希望していたものの、事務所との方針の違いやマネジメント体制が追いつかなかったこともあり、次第に上層部、メンバー間の考えにも差異が生じ、脱退することを決意。事務所は99億円を売り上げ、今後はさらなる利益を生むであろうグループを失い、ファンを悲しませることにもなるわけで。 これはビジネスの側面から見てもとんでもない失策とも言えそうですよね。前室のワイドショー関係者。5人の金プリにとって、最初で最後のベストアルバムとなった、ミスター5はどこまで売り上げを伸ばすのだろうか。八巻似合いすぎ、神宮寺ゆうた。伝統祭り直前におたけびをあげる、嬉しすぎる横顔。平野と騎士は海外で活動をするためにジャニーズ事務所を退所すると言われている。一方、 神宮寺の動向は明らかになっておらず、対処後にどのような道に進んでいくのかにも注目が集まっている。